何これ？<笑>当たってる？このチンピラが俺を舐めてんのか？何回教えや理解できんだから。